皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月23日、昨日の DQ10TV で、ちょっと聞き捨てならない流れがありましたので、軽い抗議と周知徹底の意味を込めて今日の動画を作ります。結論から言えますと、ドメディは強いです。バンマの塔の1の祭壇と2の祭壇では、カカロンではなく、ドメディを召喚するのが大正解だということを強く主張します。 まず、1の祭壇ですが、ここで全滅することはほぼありえないと思いますので、カカロンを召喚する必要はないです。むしろ、カカロンを召喚すると、回復担当の人数が多くなりすぎてしまいます。ですので、ドメディを召喚して火力担当を増やすのが、一番安定する構成になるというわけです。そして、2の祭壇ですが、ここはもう、絶対にドメディを召喚するしかない場面です。 もしここで時間切れになっている人がいましたら、その原因は、まさにカカロンを召喚してしまっているせいです。カカロンを召喚することで、回復担当の人数が多くなりすぎてしまい、結果として火力が足りなくなっているわけです。ここは騙されたと思って、ドメティを召喚してみましょう。おそらく1分以上は余裕で時間が余ると思います。 3の祭壇と4の祭壇は別に完全制覇をする必要はないので安定性を重視してカカロンを召喚するのが良いですが特に2の祭壇は時間との勝負になりますのでカカロンよりドメディの方が良 い, いという説を主張しますというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました